はいおはようございますスカらでございます本日はですね久しぶりに来ました長野県で今回はね松本市にございます煮干しラーメンつばくろさんにお邪魔しておりますというのをまあ、大麦のね仲間であるガデさんから ご紹介いただきまして今回はこちらのつば九郎さんにお邪魔したんですけれどもこちらのメニューはねつまね三条系という、まあ、煮干しのスープに背脂がねがっつりと乗った新潟のご当地ラーメンをメインとした松本市の中でも超人気店なんですよでまあここのお店はつけ麺のチャレンジとか、まあ、デカ盛りの丼物とかいろいろねやってるらしいんですけれども今回はね初始貫徹ということでまずは 通常提供しているメ三条系のラーメンやご飯もなんかを中心にね、まあ、好きなもんだけ頼んで好きなだけね楽しんでいきたいと思いますで今ご説明したのがこちらろラーメンということでメ、まあ、三条系というのはねこんな感じで煮干しがベースのスープにコンパクトなったね背脂が浮いてる感じでございますでこの背脂の量も選べるみたいでショから、まあ、別料金になるんですけれども鬼脂まで4種類あるみたいです ひとまずねちょっと気になるメニューたくさんあるんで早速ね注文してみたいと思いますということでですね今日だいたいね、うん、3 0 0キロ近く運転してきたのでちょっと我慢できないということで先にこちら注文させていただきましたノンアルビールでございますまずちょっといただいちゃいましょうでこれねお通しもいただきましたんでこんな感じでチャーシューと。 もやし、ネギがあえられたお通しでございますラーメンを待ってる間にいただきますじゃあ失礼いたしまして乾杯 と,、はあ、とおつまみをうんああいいね スバクロさんはご飯物やラーメンだけではなくて餃子や岩のり、塩だれ、キャベツなどおつまみ系もあるんでぜひね、飲みにも来てください<笑>ラーメンとか来る前に飲み終えちゃうね<笑>はいあ、ありがとうございますありがとうございます ノンアルもいただいていただいてはい、はい、ブラス大丈夫なのでそんなこんなでねただいまラーメンと餃子が到着いたしましたこちらがですねつば九郎チャーシュー麺の特盛に岩塗りの書トッピングさせていただきまして油の量は大油でございますでこれがねご飯ものを注文させていただきました背脂ご飯の大盛りでございますじゃあちょっとひとまずこれスープをグッと うん、もうがっつりとねしすぎてないで優しい煮干し系そこに背脂のコクねうまいうんちょっとこの特盛りにした麺いっちゃいましょう ももちち系の高水の麺なんですけどこれがね背脂と煮干しの風味に合うんですよ、うん、うまっいいでだこれこちらのチャーシューでございますねうん これ燕三条には定番のトッピング刻み玉ねぎと岩のりをあえさせていただきましていただきますうまいねまたこの背脂が嫌な癖とかも全くないので大脂にしても全然ね重たさは感じないですむしろちょうどいいぐらい からこれーザいっちゃいましょうか、うん、肉汁がじゅわってうまみがねしっかりあるんでそのまんまでも十分うまいですああ、うん、ちょっとねこれ追い油ということで背脂ご飯いっちゃいましょう 美味い美味い美味 ですけどもう店内待ちが途切れないぐらい人気店みたいで食べてみると人気なのがね分かります今日朝から何も食べてなかったから<笑>がっついちゃうな うん、そしたらねちょっとこの辺りで追加の注文も先にしちゃいましょう先えっ、ー、と極煮干しぼりの特、はいえー、盛りを一つと、はい、いやーこれ追加しちゃうわ<笑>なんかねもっと食べたいって気になるうんうん ししおお腹空いいいててたしで喋るるの忘れるぐらいがっいちゃっておりますうん、うん、これスープだけ飲んでももちろんね醤油系の塩分とかパンチ感はあるんですけどこれがねちょうどいい具合に背脂でバランスがともっ て, てどんどんね飲んじゃうんだよねまずはね1巡目の1セットめちゃめちゃうまかったですありがとうごちそうさまでした すいませんありがとうございま す,、はいしますはい、あ大丈夫です、はい、ありがとうございま す, いいすはいいやーこれね2巡目のラーメンとご飯もの届きましたいやーこれまたねめちゃめちゃうまそう<笑>見るから煮干し感がすごいねいやーちょっと早速いただきます煮干しうまっ 煮干しの香りはね、もちろんしっかり見た目通りあるんですけどエグさとかは全くないうん。これベースの香味油がさ、ものすごくいい味出してるんだよねうん、まっこちらの麺もね、いかせていただきます煮干し系なので、こちらはね、先ほどと違って細麺タイプですね うん、うまいあありがとうございますすいませんスイカで餃子頼みました<笑>麺がね細麺系なんですけどいわゆる煮干しのパツパツっとした低加水麺ではなくてちゃんとねもちもち感もあってこれがね香味油とめちゃめちゃ合う 結構ね、その香味油の量も多めではあるのでいわゆるこの寒い地方のラーメンって感じがしてなんかね長野来たらっていうそんな気がしますへへへあうまい これ上にのってるのがおそらく煮干しのペーストかなこれもちょっとねスープに溶いて煮干し感を増しちゃいましょううんうん あ, あめっちゃ煮干し ペーストをとくと煮干しの風味も塩分濃度もぐっと上がるんでなんか、ね、より煮干しラーメンっぽい感じが出てきてこの荒々しい感じも僕は好きですねうん忘れてたこれつば九郎丼こんな感じでございますうん、うん、うま これ、マジでね、スープでビールが飲めるえもともとさ、タック上ににんにくとか、もちろん、ラー油とか、お酢とかね、唐辛子とか、いろいろあるんで、味変しようと思ったんですけど、する隙がない<笑>うまい<笑> はですね信州の方には大阪の中華そばというご当地ラーメンがあるんですよこのラーメンでいうと条件が3つほど大きくありましてまず1つ目が醤油沈下になること 2つ目が大ぶりのネギが入っていることで3つ目が胡椒がたくさん入って辛みとか風味を良くすることこのね3つの条件があるんですけれども今回はね最後に締めにそれを食べようと思ったんですよでもね何だろうこの今満たされた幸福感といや、紹介したいんだけどな今日はもしかしたらこのターンで終わってしまうかもしれません<笑>うん ごちそうさまでしたいはいということでただいまねつば九郎さんの看板メニュー2種類を頂 い, いてまいりましたがいやーどちらもねズバッと好みに尽くされました本当にねそのご当地らしいいい感じが出てるんですけれどもプラスアルファでさらにねブラッシュアップしてるラーメン本当トに良かった でもちろんね、この煮干しの方も程よい出しなんでえぐみもないしそこで食べやすくてなおかつラーメンも強い最高のラーメンでございました。 まあねちょっとね、僕もネットで調べたところ、このつばくろさん、限定メニューなんかも月替えてね、いろいろやってるらしいので、ぜひね、気になる方はこちらのつばくろさんで、美味しいラーメンやこのご飯もに一品物。ね、時間がある方はぜひね、お酒もご一緒に楽しんでみてください。<笑>はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この方と思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。